うっすらと白い粉をまとい透けるような飴色をした一田その誕生は江戸時代後期にまで遡ります南信州の自然風土の中で丹念に時間をかけて作られる一田その姿を発祥の里 高森町からご紹介します。春の稲田には花の谷。冬の終わりから爛漫の春。谷にはさまざまな花が咲き誇い、鮮し万紅に染まります。 柿の木の枝や幹からは力強く葉の新芽が芽生え、葉の成長が始まります。5月の終わり頃、木には柿の花、可憐な白い花がいっぱいに咲きます。花は次第に散り落ちて、小さな実に、 姿を変えます10月末から11月はいよいよ成熟した柿の収穫作業一田柿は渋柿ですが程よく色づいた実を見極め摘み取りますかつては家族総出で夜遅くまで作業した 皮剥き時代とともに各工程が機械化され今では吸引式の全自動柿むき機が活躍し徹底した衛生管理の下に作業が行われていいます剥いた柿は柿同士が触れ合わないように間を空けてワンタッチで保存を引っ掛ける専用の糸に吊るしていきます。 この情景は柿すだれと呼ばれこの地方の初冬の風物詩になっています1か月ほど乾燥を終えた柿は 35% ほどの重さになり渋みがなくなり自然な甘みが凝縮して飴色に仕上がっています